やるなら今しかねえらラやるなら今しかねえツラえっでラップラップじゃないカツラップだよへえ、<音楽> hey, 心得その1携帯電話はマナーをモードにしろよ<音楽>なるから注意だよ携帯マナーにしといてね電話ちょいがちょいちょいがちょいはいそこで復唱 やるなら今しかねえずらやるなら今しかねえずらなんでよりによってラップチョイスしてんだよラップでくるんで窒息させてやろうか Hey 心得その2映像の録画音声の録音現金だよ撮るのはダメですよ映像撮るのは NG だよ音声 JOY が JOYJOY が JOY ジョイがジョイジョイがジョイジョイがジョイふざけた行動俺が店長お前が一番ふざけてるんですけど銀幕前夜祭り始まるよ。ジョ